えー、こんにちは黒田和です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、僕の大好きなオーダーシティというアプリの使い方、基本の使い方を説明したいと思いますね。えー、これ、えー、めちゃくちゃいいソフトなんですよ。これ、こうやって波形が見えるしね。この間やったあの耳コピーもそうなんですよ。波形が見えるの僕好きなんですよね。この辺がこう こういうところが、えこの辺が あ, あのドラムがソロするとこだなとか、ここうううなんかこういう波形で大体わかるじゃないですか、ここで、あここでちょっと次の人のソロに変わったなとか、そういうのもすごくわかるので、まあ、コピー、耳コピーをするときもそうだし、自分の練習をするときもそうだし、これクリックもパッパッパって簡単に入 れ, れるので、だからクリック音源、クリック音源ってやって、僕のおすすめはですね音源と一緒に叩いた後、クリックで同じことをやるんですよ。そううすると何かこう 寂しい感じがするとこうなん か, なんかこう音色とかで何とか何とかそういうふうな形にこう持っていこうとするので4小節やったら2小節メトロノームで4小節メトロノームつまり6小節メトロノームすると4小節やって2小節やん休んででも自分でもペン叩いて。 で、まあ2小節休んで、まあだから8、4っていう風に入れといてもいいのかな、メートルノもね。そんな感じにもの音源がパパパって作れちゃうし、何より軽いんですね。だから僕はロジックも使ってるんですけど、ロジックの方が確かに音はいいです。全然いいし、細かいこう作業なんかものすごいやっぱロジックの方がいいですね。なんかこうタイミングずらしたりとか、えー、まあピッチ揃えたりとかするのもすごくそうですね。これも基本的なことはできます。ところが、こういうね、この、ここのタイミングにこう印をつけておいて、こういう風にね、 ほらもでここがあのピアノソロだったらピアノソロっていう風に名前を付けておくと こ, うここまでの間を繰り返し練習するっていうのがすぐできるんですよ。なのでものすごくこう、まあ 耳コピーしたりレッスンをしたりとかねレッスンするときにマイナスワンのカラオケをこう出してあげるのにもパッてメトロノーム出してえすぐそこで演奏させてあげるんでパッパッパッてこう止めれたりとかそのすごい速度が速いんですよなのでものすごいおすすめですなのでちょっとね使い方の基本形だけやっていきたいと思います全部やるとものすごい時間かかるんで ものすごい機能たくさんあります。まずはその名称を覚えましょう。ここトランスポートっていうのがこれがまあ再生とか停止とかね、巻き戻しとか、まあ、いわゆるその昔 の, あのカセットレコードだとか CD プレイヤーみたいな感じのイメージですね。で、道具箱っていうのがあります。これで、えっ、ー、と、まあ、よく使うのは、えー、移動させるツールと、あと選択するツールぐらいですね。こういう感じですね。で、録音メーターっていうのがこれは録音の、あの、こう、 聞きながら録音、多重録音もできるので、これができます。で、再生メーター再生している時のこの振幅が見えるということですね。でここ、編集、切ったり貼ったりするやつですが、もうこれは僕全部、あの、えー、要は、ショートカットを全部設定してあるので、あんま使わないですね。で、ミキサーっていうのはここですね、音量、こう入力 と,、えーえー、と出力の音量を調節するってこれもあんまり僕使わないですが、 で、えー、こっちの方ですね、このデバイス、これは使えますね。これ、あの、えー、どこで音を鳴らすか、このパソコンでスピーカーで鳴らすのか、外部の音を鳴らすのか、えー、iPod で鳴らすのかみたいな感じですね。こんな感じ。で、スクラブっていうのは、これはまあちょっとだから、その、えー、こう。 ゆっくりに再生したりとかするやつなんですが、この変則の再生もこれもあんま使わないです。これは別の僕のエフェクトってやつで使うんですけど、これまた説明しますね。で選択位置のこのまあ、タイミングとかがですね、数値でやる人はあんまいないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと数値でやったりとか、でスペクトラムっていうのは、まあ、この辺、まあ、あんま使わないですけど、名前がついています。こちらのですね、えー、この、えー、PDF はですね、あのメルマガを登録していただいた方には、この ツールバーの名称だけね、えー、書いてあるやつですけど、こちらの方をプレゼントっていうかダウンロードできるようにしようとおきたいと思います。それではまあ本編の方入っていきたいと思いますが、これまあ僕らが作ったカラオケでこうレッスン用なんですけど、こうやって頭からね、で、この辺頭だろうなと思ったらこう、こう広げていくっていう、この、ここでプラスマイナスでこう広げたりマイナスもできるんですけど、Mac の場合とかあの Windows の場合も こ, これでもう広げたり狭めたりできます。 ねこんな感じで。で、たまーになんか変な広げ方したりとかすると、まあ、拡大をリセットっていうふうにすると、えー、こんな感じでうまくいきます。はい、こういうふうですね。で、この白いところ、これが選択位置なんですね。これが、えー、ここが再生ヘッドになるので、再生ヘッドでこういうふうにやると、ここの部分だけ再生。例えばここ、ねで、再生はスペースです。なので、シフトをしてスペース、シフト押すとここがね、丸っこくなるでしょ。こういう ふ, うにふるとね。 これやると、もうめちゃくちゃコピー簡単そうじゃないですか。で、ここでエフェクトを押して、で、ここの中、いろいろこうあるんですけど、この中で、えー、テンポの変更っていうのがあります。で、このテンポの変更で、これをマイナスをこうスライダーでやっていくと、マイナスだとテンポゆっくりなんで、プレビューで聞くと。こうね、ゆっくり聞くと。こういう風ですね。 こんな感じで、えー、めちゃくちゃ半分ぐらいのテンポで聞けますね、これね。もちろん、これより早くすることもできます。ね、こういうふうなこともできます。なので、ちょっとテンポ早く練習したいな、みたいな感じのときは使ったりします。で、これの便利なところですね、ここの、たっただの、ここが頭じゃないですか。で、ここを、まあ Ctrl、コントロール、ロー B っていうのを押すと、ここに印がつけれるんですね。で、ここが、えー、イントロっていうふうに名前つけておくと、まあ、例えば、こう、再生ヘッド、 ここから再生するっていうふうにしておいてもここに持ってきてですねこういうふうにここの頭出しがさっとできてしまうということですね頭出ししたところっていうのはここの真ん中の丸の部分をこうつまんであげると、えー、移動することができますでこれを幅を持たせるためにはですねこれがちょっと面白いんですがこのここのね はいここにちょっと見えにくいかもしれないですけどここはですねこの丸の真ん中の部分がこれ全体が動くってことですねでこの最初こういうふうにこのこういう状態に丸の間がこういう状態になっているのでこっちか左かを引っ張って反対にしてあげるとこ う, こういうこういう形になってこうあの合間を選択してくれるんですね。 でこういうふうにすると、ここの合間を選択してもらう。ただ、この状態だと、この今、イントロっていう文字をこう認識、ね, ね書き込むモードになっているので、ここを選択したら、エンターを押してもらうと、そうするとここが選択された形になります。で、これをもっと広げていってもらうと、こういうふうにね、広げていってもらうと、で、ここを選択するでしょ。だから、この点を、 取るることもできるし幅を取るることもできるんできんすねで幅を取っておくとこの幅に名前を付けたところがある例えば、えー、と1つのライブを全部録音したとするとこう1曲目2曲目3曲目4曲目ってこう囲っといて1曲目の名前付けておくじゃないですかそうすると後でこのファイルのところから書き出しってなると複数のファイルの書き出しで、えー、ラベルを選んでもらうとそのラベルの名前ごとにちゃんとこう こうフォルダー、フォルワーであのファイル分けされて、バーって出てくるんですよ。めちゃくちゃ便利でしょ。こ, こういうまあ簡単なことも全部できるし、でここの合間にこう例えばエフェクトで、えー、まあコンプレッサ ー, ーかけたりノーマライズかけたりとか、えー、フェードインフェードアウトができたりとか、あとはまあこれ まあ、複数のねこうチャンネルで、こう例えばギター、ピアノ、ベース、ドラムって全部分けといて、で同時に鳴らすこともできるんですね。それちょっと次回やりたいと思いますのでえ、まずはこの再生の仕方ですね。だから再生したいところに名前を付けていく。ラベルをつけるということですね。ラベルの付け方は、ですねこの編集のところのラベルから、えー、ここに、えー、ラベルの、えー、選択範囲にラベルをつける。 っていう風にすると、ここですね。今、選択してないので、でここにこう選択したところにラベルをつけるってやると、こういう、この幅をちゃんとこう、ね、ここテストって入れておきますけど、幅でこうやることもできます。再生している途中の場合は、コントロールと、えー、点マークですね。コントロールとドットを押してもらうと、こう、再生しながら、この印を。 こういう風にリアルタイムにつけていくことができますでこれのすごい便利なとこはこのこことここの間をこう選択するときにこういちいちこう細かく選択しなくてもこうシューってこういう風にするでしょでこの指のマークが出たらこれがこのちょうどこのラベルのところに来るとなんか上に縦線が出るんですよだからこことここのラベルの間を選択したかったらこうやって選択すれば こんな感じでものすごくあのー 小回りが効くイメージですね、すごく。小回りが効く。ものすごくエディットも早いし、めちゃくちゃ早くこう出したいところがパッて出せる。だから、こう、場所、この曲の場所を、あと全体的にこうイントロから A メロ、B メロ、C メロっていうふうにつけていくと、曲をコピーしてるときに構成なんかもね、ざーっと俯瞰してみれるんですね。あ、これ3コーラスやってるな、ギターとか。あ、これピアノ2コーラスやってて、みたいな感じで、えー、やることもできます。で、たまにこうコピーしてて分かんなかったら、これここに、ここにここに ですねえー、トラックを足してです、ね、このようにモノラルトラックを足してです、ね、でここに例えばこうメトロノームをつけるということができるんですねこういう風にねこうする と,、えー、っとなんかこう3拍フレーズとかわけわかんなくなっているとこのテンポだけ測っておいてでこうそのテンポ の, このメトロノームをこう別ファイルでつけると、まあ、これちょっと今テンポ違うからね これのの音量を上げたり下げたたりり下とかねもうめちゃくちゃゃく優れれものでしょこれはまあぜひねまずはですね、えー、聞きたい曲をここにドラッグドロップしてもらって開いてもらうもしくはまあファイルでこ、えー、このファイルで、えー、開くってやってもらうとそれを音源をやってもらうと音源がここにビッて出てきます。 WAV、えー、ファイルでも、えー、M4A でも、何でも大体開けれると思うので、開けれないものがあったとしたら、ちょっとプラグインを入れるとね、えー、ちゃんと開けれるようになると思いますので、えー、こういう風にやるとめちゃくちゃ、これね、動画をこのままドラッグドロップすると、ドラ動画の音声だけバーってここで編集できちゃうんですよ。 でまあ、僕の場合ア Adobe のね、えー、オーディションっていうのを使ったりもしてるんですけど、これもよく使えますね、簡単にね、えー、使ってパパッとあのメトロノーム入れたりできるんで、まあ、このメトロノーム入れるっていう機能がやっぱり強いですよね、この辺がね。であとこう、ここのマルチトラックなので、えー、こう、なんていうの、音重ねたりとか、バックコーラス入れたりとか、そうい う, こう制作するのにもかなり便利で、えー、かなり。 使い勝手はいいと思います。なので、ぜひ使ってみてください。えー、まあこんな感じのお役立ち情報をどんどんどんどん配信してますので、えー、こうパソコン関係でもね、音楽に特化したところとか、基本的に僕のチャンネルは音楽関係のことばっかりお話ししているので、音楽の、まあちょっと心構えとかそういったこともやってますので、チャンネル登録の方お願いします。こちらの資料の方はですね、下に書いてある詳細欄のメルマガの方からダウンロードできますので、やってみてください。えー、本日はここまでにしておきますね。またこれ続いてやっていきたいと思います。 本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。